あーなんかっ入ってるかもしないこんばんは、こんばんはじゃない、ね、こんばんは、こ、ね、んばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こは、こんばんは、こんばこんばんは、こんばんねこんばんは、こんばんは、こんんは、こんばんは、こは、っんばんは、こんばんは、こんんは、 さっきも来たうんマイクラするんだけどねあの全然用意してない待ってくださいちょっと待ってプレイバックプレイバク牛乳を飲みますあ待ってコメント映ってないわどうだってちょっと待ってしってねコメントね チュッチちゅチュッ う, う, うめずった、うん、マメタさんマメタさん、うん、おはようおはようマメってみはいこんなもんかな 化粧も終わったね化粧も終わりましたよ。はい。えっとね、私はどこここは誰ここは誰ナナナナナこれってどれこれってどれこれこ れ, あれこ れ, どれ僕は誰あ、これだわ。うっすらピンク。 あいあいあいあ切れちゃってるねこれねだか切れてるんだよいしょあああれ肘そうあの VTuber ピッコロみたいなもんだからさあ待ってロリン一緒 VTuber ねあのピッコロみたいなもんだから多分首から上あれば復活するわあれ口が なもんかなハロウィーン印象かわいい。Thank you.Thank you. あ巨大化しちゃった。あー巨大化しました。つけてますね、机がね。はい。 いや、マイク書いてないでも喋るわ。今ね、朝。朝。いえ、何だけ。そう、あの、密林から戻ってきたあの探検隊にマイク届いてもらったので、マイク買います。買いました。はい。前のね、ヘッドセットの会社がね、あのー、返金対応してくれたので、 1年以内で半年過ぎちゃったから、あのね、まあほら、活動とともに買ったやつだから、あの、え半額返金されたからね、まあそれもあってて、なんか買いました。はい。開かないんだ、これ。ちょっと待って。開かないの。待ってね。 あのね、これ変えないとね、前から始める場合じゃないあ、ちょっと。なんだろう。うすごいよね。あ半分帰っていくんだって思ってさ。そう、いやし、修理なのかなって思ってた。修理じゃないんだもともとさ、アマゾンであんまりその通販をしないタイプだからさ。最近すごいんだ。おっ 重いんだこれ。でっかいねこれね。あ思ったよりでかいわこれ。ああ思ったよりでかい。期待できそうじゃね。ピコピコ。そうねこいつ別に俺の意思通りに動いてるわけじゃないからね。あピコピ コ, ピコピコピコし終わるんだ。あいろいろ落ちる。取り扱い説明書うん。 うん、分かんない、とりあえずつけるわ最近のフロンはすごいほんとにそうだねすごいすごい開かないはい痛いよいしょ三脚みたいなやつ落ちた痛いあすごい三脚みたいなのある 面白いねこれすごいすごいあ面白いこれ楽しいアンテナみたいたこうかなえちょっとでかくない<笑>君ちょっと君でかくないああこれパソコンの前に あれかやんなきゃいけないやつか。よいしょうーんとね。よいしょ。よいしょ。はい。足みたいなやつついてないね。三脚みたいなやつ。いや、それって三脚やないかいって感じだけど。こうかな。 えー、うまく置けないよこうかなこれでいいわコップ置く場所の方がなっちょったでね別の出力をえっ、ー、とプロポチえっ、ー、とねこれでどうだ よいしょ。どんなもんじゃい。今変えたわ。ああ。どうだこれ。どうこうこいるこうか。んどんなもんこれ。 ちょっといいよあーあいいやいやいやいやボリューム上げるこれでどんなもんじゃいんあ聞こえてんね 特に細かいのはいらんのね。じゃあできたわ。千葉島で。 ギリギリで生きていたいから。ああ。マイクラ立ち上げで時間かかんだ。かがくんがくんじゃね。エンコードが高負荷です。そうですか。間違って私はフェスリーグを押したからでしょうね。うん、七チームんの処理が重いです。はい。何時間やる予定。うん。 1か1か2うーんいや1じゃない普通に1じゃねえかなこれね結構音拾うねよいしょ よいしょ、これ意外とあれっすね意外とあれっすねあれマイクラえっとねあったわった映った 雑音、シワシまでうーんとね詳細プロパティ、うんはいくえー、モニターと出力はいはい で、マイクのお姉さん以来か、うん、テキストテキストコメントそうはねそうはねっつったねえっ、ー、と俺の顔はどこ俺どこだこれか。 ういちっちゃくちっちゃくするわもう机机机の子<笑>机の子これできたわ机でけんだほら俺だあっかよいしょよいしょ は始めますよ始めますよやりますよやりましともちょっと待ってねやりますよえー、っとねでもねえー、っとマイクのミュートが M になってんのか 別に M 使わんからええわ。あべべべ。あーできたわ。よし。こんなもんですよ。はいはいはい。マイクラしていくよ。ねえ今、どちゃくそ小さい画面でてくるマイクラね。酔うから。 言うからさ あ, あ、待ってこれ。画面大きくしちゃった。あ、変わんないわ。これってさ、えー、っと、ここか。これで、えーあ、ああ、待ってて。待ってね、えー、っとね、音聞こえてねえなって思ったら、これあれだわ。こうして、 こいつを抜くんだああよし抜きました抜きましたけど聞こえませんねあれ抜きましたかえ音が聞こえませんはいはいはいあーあーおエイオエアがえー、っと出力ちょっと待ってね うんと、音声の出力。スピーカー。向こう。聞きてりよくね。きよ。こんなもん。何も聞こえないんだわ。何も聞こえないやが。前は。ねえ、聞こえたりです。はい。そんな感じで。やべべべべべ べ, べ, べ。 よし。で、デスクトップ音声を流して。こんなもんかなすごいね。大樹大になってきた。机の上は。<笑>ブンブンブン。にあ、でもいいね、これね。便利かもしんね。ちょう、どう流す。あ、待って。 このデスクとボン設置がこれこれじゃないマイクロウィンドキャプチャーにしてるからうん何でしょうがんばれがんばれ マイクを開ける配信だった最初ねあいよういこれはあれねあのまもつくの楽しんでるとこだうんとこれ歩いてんのうんあ飛べたわうっしゃこれだ 起動できたよ起動できたよすごいねこれど う, どうやって作りなんだろうねよくわかんないブンブンこいつはね特に名前もな い, えいねえ待ってよ人が起きてきたばっかなのによあずれるこれえっずれんえ見てえ見てこれ 浮いてる。あ、あ、浮いてきた。浮いてきた。浮いてきた。画面が全く動かねえ。マジ。マジ？本当だ。 本当だ。ちゅっちゅまっちにゃ。うん。動かん。うん、どういうことでしょうね。うーん。 キーーフレームビットレートほんとねああどうすっかなえでもマイクラ最初動いてたんだけどなよいしょ適用 OK えこれここで動かしたら動いてんの 動くのかなあやちょっと待ちいいや待ちいいや待ちいいや。 つまみ下げてたわああ下げたら下げたらそれはそれでミートになるんだ。なるほど。さあ画面が動くの待ちましょう。動けよ動けよ 動, 動け動けよ動けよ 動, 動け動け動け動動け動け動け動け 動けいないこうだわ重いんですねあげたけどどうだい動いたわ まあね、最悪カクカクでもいいんだ。別になんか。 よし、これのね、環境音を拾うの、ちょっと、どうすれ、原因下げる、原因、どうでしょう。 エノミンのものなんで今、墓のもの知らんけど。うん、いらない。赤森さん。赤森さんの ぎたわ絶対上げすぎて声聞こえ、まあ、いいわ、移動するわ。 一人でせせくせとせくってる場所だよこれねちゃんとの場所ねえあのバカがね入ろうとするとねジャンプできなくて死ぬんだねラ村人も死ぬみんな死ぬあの2時3時の配信見ながら作ってた 見たいね、この建物23のあれ見ながら作ってる基本的に作業中見ていくかんの な, な見てこれあのねケミカルっぽさを出したかったからねよいしょこんな感じになってるのラスコみたいなのラスコうんビーカーかなビーカーみたいなやつ イーカーみてえなやつをイメージして、クリーパーとスケルトン入ってんだ俺。もうちょっとあげたわ、これマイク。いえいえでね、白と、 <笑>ケミカルなのか若干難色を示されてますけれども<笑>だってね一緒にやる人いないからあの俺のねあれを指摘する人がいないモハンシュモハンシュ君ですあでも別にでも建物自体は別に何にも影響されてないよ なんとなく作り手から作っただけ。ワンシュー君です。面会のためにね、あの、あれにしてやろうかなって、あの、金網にしてやろうかなって思ったけど、金網は別にケミカルじゃないからやめた。これも実質ハロウィン。以上、これは骨骨さん。骨骨さん。 そうそうスキルトンと匠がいるのよ。骨骨さん。骨骨さんはね。骨ねさんは、た多分あの、多分ここら辺に住んでたなと思う。わかんない<笑>あのね、模範集の方はね、サバイバルで頑張って捕まえたんだけどね。あの、骨 ね, ねさんの方馬鹿らしくなったから、あの、あのスポーンエッグ使った、普通に。 まあ、スイッチを押すとね、こんな感じですよと。水張ってんだ。やっぱりしもだけは通るタイプ。多分視点が動かないからさ、あんまり。うん。これでどうよ。 全体的にあのなんかコルクで締めるビーカーみたいなイメージなんだけどね高いよねよいしょだば次これこれねえあのー、倉庫 倉庫のつもりだったこれねうずって言うかな倉庫のつもりだったやつこれがねあのー、つもりだったんだけど結構ねなんか立派な通になっちゃって その時は、ちょうど、イゼヘルエースさんの突つまち、一周一周サンバーガの半年か。違ってるよ、半年。あたり、見ながら作ってたな。うん、それでその時期。ハリー・ポッターの部屋作ろうと思ったら、俺の部屋できた。 指向性じゃないのああああ あ, あ単一じゃないよねこれね明らかに違う方向にも拾ってねこれいいけどさ そう、ハリー・ポッタービアね。ハリー・ポッタービアさ、てこれあの、ハリー・ポッターってさ、炎のコブレットっていうか、あのー、なんだっけ 死の何とかまで見たけど、内容まともに覚えてんのって、あれだけ、あの、金色の羽生えた玉、ティム・キャンピーみたいなやつを追いかけるやつ、イーグレーマンの。え絶対ティム・キャンピーだよなって思いながら見てた。ハリポー・ポッターの方が先だけど。 つが二階、二階こそ倉庫かこれな。なにこれ？なんつうのこれ？テラス？テラ？テラス月の家？まあそんな感じかな。簡単なものしか作ってないんだよね。サンドサンドスニッチスニッチつうのあれ？ まあ、ラグあるからね、これだいぶ遅れてるんですけどね。スイッチか。ディグレンは好きなんだよね。さあ、俺の今のあれさ、あれじゃないノアの、ノアの一族的な感じじゃないノアっぽいよね。ノアノアのノアしてる気がする。 見えないスコすからえー、ノアの一族誰が好き俺はね。俺は ね, 俺はね。なんだろうあれ名前覚えてないチ ャ, チャッカマンチャッカマンじゃない<笑>チャッカマンそれは火けやつけてさ。ピキミックよく覚えてんね。 リッチの黄色の飛んでるボールは黄色のスイッチへースニッカーズみたいな、ね、何スニッカーズみたいなって食ったことないですね あ, あるわ嘘ついたノータイムで嘘つくなんだっけテキミックの話をしてんだよモロティキさかっこいくねティキだけじゃなくてさーあのー、女の子 朝持ちのいやあれが一番好きなんだけどさ一番一番何も気 に, ら気にならないのがあれあのでっかいやつあれが一番どうでもいい<笑>懐かしいなディーグレーマンディーグレーマン曲覚えてないわ俺 あれが見えますでしょうかあれが見えますでしょうかね、あれはねあのー、昨日作った<笑>昨日寝る前に作ってた寝る前に作ってたんだあれ 晴れてないフ、ね、ァントムが羽ばたく。どこ今でも。ああ、千年伯爵ね。千年伯爵ってあれでしょうなんか実際なんかそう呼ばれる人がいたんでしょうあれあれって作り話だっけ千年伯爵っていう。これはあれ。第一拠点。 第一拠点だけどあの村人増やしたっけあのすべて持ってかれた<笑>村人にベッド結局俺は階段下に住むことになった牧場飛べないんだよねこうなってんだこうなってんだ田んぼてやってる<笑> いやでもさ寝る前に作るじゃん。明日、前から触るなーって思って、触っちゃおうって思った。うん。豚とーラマとー。これやばいね。あくびまで入るね。やだやだ。どうせやった方がいいんじゃね<笑>音広いすぎまーん。うん。 でね、この奥のこれこれねあのスパイダーがいるスパイダーがおるんよスパイダーがおるねんスパイダーの名前見ようぜほらスパイダーこれソニー スパイダーのソニーです。挨いしつな、ソニー。ごめん、あの、ソニーの鳴き声思いつかなかった。<笑>何も思いつかなかった。今ね、あの、止 ま, 止まらなかったらね、あのいや、僕はスパイダーマンって、あの、完全にね、あの、まんま言うとだった。<笑> これさ相棒のスパイダーマンっつって。いや、わかんない。あの、スパイダーマンまともに見てないからわかんないっす。<笑>あの、スパイダーマンはね、あの、寄生生物が出てくる黒いやつ、エノムだっけあれが出てくるスパイダーマンまでしか見てないし、話に関しては一切覚えてないわ。カかっちゅう。 どぜ と, と外したら結構大きな声で喋ってるわ。ソニーです。スパイダーのソニーです。はい。皆までは言いません。うん、したらね。朝にならないかな。朝にするってどうすんだっけな。スラッシューえー、っと。 リストパブリックタップスポーンポイントチームチーミングテルタイムあったタイムをえセットヌーンミッドナイトデイでいいかな きた天才では天才だわうんしたらちょっとごめんね動きの間あれだけど見てこれ見てこれどうしようもなく今を生きてる感じがするよ<笑>どうしようもなく今を生きてる 好き だ, ー好きだーあー大好き<笑>もうねダメあのねそこらかしこで限界を発揮していこうと思うんだ大丈夫目ん玉ついてねえから怒られないわかんない<笑>なんか小学生が好きなもん作るみたいな感じになってる<笑>ここはあのスポーンブロックのトラップなんだけど あの距離がね<笑>距離がさあのスポーンブロックから離れすぎてあの全然反応しないのこれねああこれあれか信号が止まっちゃってんのかよいしょよいしょこれね結構押してね 止めてうん、日産人は何何3時か分かんないでしょ昼なんですかもしれない。昼なんですかもしれないって何だお前。もうちょっとマシなこと考えろよ。よいしょ。よいしょ。飲んでみようお前。んでね、これをね。カクカクやな、れな。うん、スイッチをね。 ポジット押すとね、あの、定期的に信号が入るようにしてる。まあ、もともとあの、ディスペンサーっていう、あの、射出装置につなぐための回路だったんだけど、あの、止めらんないしさ、てか、湧かないしさ、スポーンブロックから離れすぎてて。うん、やめたよね<笑>。 今なんか初見台置いてるわこんな感じ、ね、これはねあのー、ドクターストーン見ながら作ってた二<笑><笑><笑>個2次3次ときて3つ目ただのアニメっていう、ね、あ, あーもうこれはこれは実質ワールドに ロゴを持ってるから俺も実質<笑>まあ押してるからといってなりたいかはと言われたら別なんだけどね裏から見たらもうちょっと綺れだよああまんまじゃないですか、まあ、ちょっと色足りないんですけどね喉が喉の調子悪うなんですよね バイダのスパイダーもよいしょ F5 だっけかっこ悪うんただ俺これあれだけどねドクターストーンを見ながら作るってない あの記憶で作ったやつだからどっちかっつうとあの、なんだっけあのね、あそこの話。硫黄、硫黄じゃねえや。硫酸組みに行くとこの話見てたジャンプでもあそこは見てたんだけど。でもあそこらへんまでしかジャンプで読んでねえわ、俺。硫酸やって、戦って、うん。もうちょっと先っからしか見てねえわ。 硫酸って組まれるんですかネタバりやめてください。<笑>したあとはね、もうなんか雑談パートだわ、これは。残念。最近、最近じゃねえんだ。このさ、わざわざさ、よくわかんねえ時間にさ、取った理由がさ、ごめんね、これは。置いてきぼりなんだけどさ、すべてを。あの 23時のね、ミュージックフェスティバルってのがあってね、買ったんすよ。買ってね、生で見てたんすよ。生生の生。マジで生で見てた。とんでもなく生で見てた。今、前鏡だったから多分これ大きいわ。今ね、我らが、ホビーを話すときの子供だから。ええ、近づいたっけ、目細められてめっちゃ。 ジャンプ中途半端に、えー、買いすぎて中途半端にしてる作品結構ある。ああ、わかる。それはわかる。あんねえ。俺はあの、無ョとか、無ョとロージーとかねー。1セ0 0とかね。アイシールド21もそうだったかな。中途半端にしか知らないね。うん。でもジャンプ作品なら。 チャーマンキング、ブリーチ、銀魂近目、リーグレーマン、リーグレーマンでもあれか、リキイチはね、もうごめんね、話ぶれるわ。<笑>まずあれだわ。あの、ジャンプの話してからにするわ。<笑>せっかく話題くれたからね。あの、そこら辺だね。大好きだったから、あ、 カテキョヒットマンリボン。忘れちゃいけない。リボンね、大好き。リボン、ブリーチ、チャーマンキング、大好きかな。うん。終わったときめっちゃ悲しかったよねで。あの、ヒーローアカデミアの人の前の漫画かな、あれは。あの、オーマガドキ動物園っていうのがね、一時期連載してたのがね、すげえ好きなんだ、俺。 気になったらちょっと調べてみてほしい。はい、ジャンプの話終わり。ジャンプ終わり。ジャンプ終わり。俺さ、前からいらなくね消すわ。じゃあな。ここからは俺の時間だぜ。ザあ、ワールド。で。俺だけの時間だぜ。 ねえ。うん。アニメ見てた。いいね。もうね、あの、あの、ラグでね、どこの話かわかんねえ。リボンとかかな。リボンね、俺。は、私は。ああ、いや、でも、綱吉好きだな。綱好き。めっちゃコメント見てる方向見るじゃん、俺。 ジャンポ終わりしたらミュージックフェスの話か失礼喉の調子が完全に悪いよねそう23時の時間えー、っとねコメントでかくするわ どんなな感じかな今生で見たのよ4500円あの6日まで買えるけどねあのマメタさんはねまだあれだよ見てくれたばっかだからあのニコニコ生放送でさあの DJ タイムってのがあってそれ無料で見れんだまだあの見てくんねえかな<笑>いや全人類、ね、あの DJ パートだけでいいからマジで見てほしい DJ パートでねなんて人だっけんーとね DJ の人がちょって喉のほんとおい赤バラーんえー、っとね二十三。 DJ タイムは<笑>。ニンニクは足りてる。DJ、ワイルドパーティーによるめ。うんなんで人だっけいや、マジでね、DJ パートだけで URL どこ ?URL あとで Twitter で貼っとこう。 ね, ね、レッド VJ 担当したのがルーツさんって人う ん, <笑>う ん, うん、うん、まずいの ど, のどのどのどのどわかんない D 時代かわかんないわごめんなさいとえ<笑>調べときます<笑><笑>あああ 今エゴーさしたっけ ?DJ30 分もいらねえだろとか言う出てるよなお前 DJ パートでねあの幕張に来れなかったライバーの 3D が間に合わなかったというかそんな感じかなのライバーたちの楽曲が流れてうん全然見てくださいはいいますスーってなっちゃった<笑> マジでね。そん中で流れたのは、えっとね、今待ってマイリスト確認するわ。ファンファンパーニーパーニー。そう、ファンファンパーニーパーティーも出たんだよね。のどあめ、ね、別になくても俺が自分で買えるわ、それは。待って、えっとね、新しく YouTube 開こう。 えっとね、EasyClub。えっ、ー、とね、一つずつ紹介していくこれ。えっとね、アメタさんは確か、クズ派だけが。クズ派のね、入ってる楽曲あるよ。ある。クズ派と、 あの、多分名前だけなら知ってんのかなクズハと、剣持ちとおやと、えー、っと、ふ磨くと、金井くんだ。違いますよ、私は、あの、二次三次ライバルの名前全部覚えてますからね。あの、二次三次 ID すら覚えてますから、なめないでください。はい。言葉に詰まるだけではい。なめないでください。尊上そこらの。 そこらのじゃないよね。それは攻撃をしちゃうからダメだね。そ, んじょそこらのなんかあの そ, んじょそこらと同じシャイください。そ, んじょそこらです。はい。チカリ二時さんじ俺のやつで、パソコンにマイリス入ってん の, のスマホの方に入ってんだえーね、え。ジさん時公式うんいいね、マヤズミ。あリキチ。 あのね、じゃあ、クズハから行こうか。クズハは、えっ、ー、と、マクハリ出てます。はい、まず。でも、えっ、ー、と、4500円で購入しないといけないから、そこはまあ、無理強しない。まだね、入ってあれだから。まあ、6日までだから、後で見るとかでも、買っておくのはありかもしれない。ありかもしれない。すんってなっちゃった。 でね、リキイチは次回、えー、っとね、冬の陣、えー、っと、洋国国旗館の時に、リキイチはチャイカと変わって出ます。チャイカと変わってっていうのは、本人たちの、本人たちの演出のおかげで、うん、いいね、いいね。見れるよね。 私もね、あの、力一から平沢進むは完全にあの、プリなので、平沢はね、あの、パプリカを見てたから、パプリカっていうアニメ映画ね、を見てたから、パレードで知ってたんだよね。そうそうそう。クズは出てくる。マジで出てくるよ。ハートのポーズとか笑いだった。あー、やってたやってた。クズはね、声いいよね、歌ってる時の。 なんつんだろうねあのえなんだろうあれ脱力感というかクズハっぽいうん油断すると喉がうんクズハっぽかった<笑>うん、うん、本当に喉がすごいねでねかなえくんがねその時に初 3D だったねそうクロノワで、ね、えっと歌ったんだロデオ 俺は知らない歌だったけど、かっこよかったよ。かっこよかった。どんな曲だっけなよく覚えてないわ。いや、どんな曲だったっつうか。歌詞を覚えてないだけ歌ったことないから。かなえくん、が あ, あ、初3で。めっちゃできいいんだよね。1から27億の融資か 寄付株わかんないけど。入ってからね、3D のすごいよね。ちゃんと力入れてくれてて、すげえ嬉しいよね。<笑>何様やねん。ああ、いいよね、疑心暗記ね。わかるわかる。めっちゃわかり。ねえ、順番的にはね、まずあの、 あーでも、有料放送だからあんまりあれか。無料の部分だけ言うか。無料部分でね、あの、いや、記憶はね、バッチリある。なんならね、昨日、あの、フルースのね、フォロワーが、あの、二次三次沼にね、続々と使っているのでね、あの、そいつらと、あの、見たら話しましょうっていう話をしたりしてた。 でもねあの昨日あのちょっとまだ変えてないって言ってたからいつでも待ってますよっつってなそう無料パートでねあのモノノベアリスちゃんとシスタークリアさんと、えー、鈴鹿歌子さんとインドミコトさんの楽曲が聴けますえっ、ー、と DJ パート以外だとちなみに DJ パートだ と,、えー、とクズハも入っている うーんとね。くずはも入ってる。トガノワール。の。すべてを壊しても。ひっかりだけをって。あれ。求めて歩いてくって。I wanna be okay. やつ。うーんとね。 I'm gonna be okay.I'm gonna be okay. ってやつ。俺はすぐね、音を下げないと歌えなくなっちゃうから、病気なんだ。いや、買わなくてもいい、買わなくてもいい。全然買わなくてもいい。いやでそれはあれだけど。あの、この URL あれ、あの、トガノワールのやつ。これの、あの、DJ がちゃんとやってくれてるやつが、 あの無料で聴けるからちゃんとあのタイムシフト無料で見れる範囲であるマジであるでもう流れた曲全部貼るわこれこれとねこれとね不況<笑>配信ですこれは<笑> 一人に向けた不況配信です、これは。えっ、ー、とね、一つ目のが、くずはが入ってる楽曲で、二つ目が、二つ目はね、あの、完全にごめん、あの趣味だわ。あの、うずきこうと、なるせなると、えー、もや、もやし じ, じゃなくて、夢を追いかけると、えっ、ー、と、春咲エアルの4人。 謎面っていうんだっけ ?NZMN っていうね、えっ、ー、と、グループで歌ってるメラメラハート。俺ね、あの、身だってね、待って、のがか。<笑>お茶用意してなかったな。あのね、いやシーズ好きなんだよ、ね、あの、2時3時投稿前の、ゲーマーズとシーズと、 無印とか、ボイズとかさ、あったんだよ。ボイズはもうないんだけど。っていうか、シーズもゲーマーズももうないんだけどね。統合しちゃったから。の、そう。で、う月きこうくん。シーズなんですよ。で、なんなら、えっと、そうね、アメタさんの気になってる。えー、クズくずはが元23時ゲーマーズ。 えー、確か、岩永さんのスカウトラッキーか。のメンバー。しかも、えー、っと、元個人からのスカウト勢。才能だよね。才能努力の賜物うん。何でも才能って済ませるのは良くない。努力の賜物だよね。で、えー、力一さんが、シーズン第2弾の、シーズン2期の、 第, 第2弾だっけちょっと待って、二3時、非公式行き見るわ。え、でもさ、芝ちゃんたちと同じだ気がするから、3、2期3弾だっけな、リキちゃん。今、遊戯が、まあ、ずいぶん最近なので、統合後だね。 で分類されるやつだね。上陸一えー、っとね。一中おく分かわねえわ。<笑>最初ね、あのー、スマイルだっけスマイルプリキュアのさ。 諸事情<笑>スマイルプリキュアのさあの敵 キ, キャラに、ね、似てるやつがいたんだよキリコさんはめっちゃ好き<笑>おおほほおでやつねスカンピン丸出しの庶民の皆様<笑>やるやる楽しそうだよねスカンピン丸出しのえ庶民の皆様6名間キリコでございます え音聞こえないあ、いや、俺遅延だもんな。遅延です。はい、ごめんなさい。先一瞬見ーとした、諸事情で。諸事情、膝を打った。<笑>膝打ったわね。俺はすべて入れていくよ。リキちゃんのおすすめ、OTA の力一会。OTA の力一会。 えー、OTNP コラボ、えー、P はロの P。確かそんなタイトル。OTN のタイトルはね、なんとなく覚えてるよ。任せろ。そう。あのね、みキちゃんは、そうね、外部も面白い。外部も面白いし、外部まあ、身内コラボ。あ、でもいいよ、それはおも。おすすめいっぱいあるわ。 別に、マめたさんには後で申し上げるかなつってね、つってね<笑>。<笑>そう。そうでしょ、膝を打った。痛えよね。膝を打つと痛い。そう。<笑>あの、リキちゃんのさ、3510円入れたときにさ、あの、ミコト様の真似してさ、人間じゃんのもうもつって。<笑> そみことだから人間じゃのうつってあれ大好き面白いよね何の話だっけ<笑>そのあのさっきのリンクの3つ目があのグリーンルージュあのリキちゃんとチャイカのえ私の作詞チャイカですチャイカの楽曲<笑>リキちゃんね話がうまいもん尊敬だよね 話うめえし、面白えしさ。いやそれで言ったら、二時三時大体話うめえんだけどな。うん。だってクズハとかだって話うめえもん。すごいよ。コメントさばきがすごい。めっちゃ好き、わ か, かる。わかちゅう。わかちゅうダメ、あのね。 何のまねしようとしてもね、あの、チャイカを通したね、あの、モノマネのモノマネのモノマネなの。モノマネのマネ、ね。モ、う、ノ、ん、も, もののみの、モノマネモノマネのみのモノマネ人間なの。全身モノマネ人間なの。何言ってんの、お前。でねそう、DJ パートで、そう、リキちゃんのガッガッガッガッパッパドッピドピドゥパッパー、ドピドピドゥパッ リキちゃんの楽曲も、クズハの楽曲も流れます。無料パートで。はい。で、なんなら、えー、今俺が押した、えー、謎面のメラメラハートも聞いてください。あの、無料パートで聴けるから。ちなみに、フルです。CD 出る前、唯一のフルです。あ、待って、固まっちゃった。唯一のフルです。 フルですよ、わかりますかフルですよ。フルなんですよ。首だがした<笑>。フルなんですよ。そう、モノマネのモノマネのモノマネしちゃう。我こそはなんだっけえ、見忘せる気全くないし、ね。<笑>似ないしね。こ質違うから、完全に。いや、にじさん うれしいでし ょ, 嬉しいでしょ無料パートを聞きなさい。そして、あの、幕張のは、あの、まだ日が浅いからいいから、えっと、洋国までに、洋国にはリキちゃん出るから、洋国にはリキちゃん出るから、洋国までに、え、好きになろう。<笑>好きになろう。いやー、マジでね、グリーンルージュのサブリミカルシンクロニシティ好き。 めっちゃ流暢に喋るじゃん、これ。やば。<笑>めっちゃ流暢に喋るじゃん。サブリミニガルシンクロニシティ好き。1番がリキちゃんで、2番がチャイカチャイちゃ ん, なんでね。でさ、聞いて聞いて、聞いて聞いて。マジで聞いて。あの、あのね。私の推しがさ、花畑チャイカって言うんですけどね。花畑チャイカっていうさ、エルフなんですけども。 3D だったんですよ。マジで 3D なったんですよ。マジで 3D だったんですよ。かわいい。かわいい。めっちゃ可愛いかった。やばい。おちかわいい。<笑>まあね、別に無理しなくていいんだけどね。うん、俺は無理したら今月辛くなっちゃった。<笑> 4500円で辛くなっちゃったんだよね。つれはバイト頑張ろう。いや、 あのまあ、生きる希望ですよねだってほら死ぬ理由ないから死なないだけでさ生きてるのは面白くないからねだからこんなことしてるんだけど、まあ、楽しくないからね楽しいことをしたいよね、まあ、生活切りだけど、えー、<笑><笑>あ困った困ったいいできない 何の話だっけそう、冬の順ューン。スクショ t w i t に載ってた。ああ、載ってた、載ってた。そう、チャイちゃんね。いや、シーズがさ、シーズがだよ。あの、コント集団と呼ばれていた。ね、なんなら、その、二次三次、研修生みたいなね。 扱いだったシーズがだよ。シーズの。えっとね。チスター・クレア、えぇ、ー、リューシェン、チャイカ、ヤシロドーラ。<笑>はあはあ、5人も。5人も 3D になってる。はあ、はあ、やべえやべえやべえ。マジで ?5 人だよ、5人。シーズ何人か知ってる。 13人だった気がするんだけど。1期生ね、1期生。もちろん、リキちゃんたちもあの、チーズとして大好きだよ。チーズとして。いや、もう今、分け隔てなく好きだけどね。チーズ、1期生が大好きなんだよ、やっぱ。2期生も大好きなんだけど。いや、2期生みんな大好きだけどね。チーズ1期生、マジで。人生を変えたので、完全に。チーズ1期生いなきゃやってないからね、俺ね。完全に。チーズ1期生と、ギルザレン3世がいなかったらやってない、俺は。 マジでそんな感じそれくらい12345678910111213ぴったり13ほらいや な, んなんだよこれこれじゃ炎の錬金術はできないわ13人のち引退が3人<笑> 悲しんじゃいけない悲しんじゃいいけないよ。悲しんじゃダメなんだ。みんなそう言ってた。俺は悲しまないよ。悲しいけど。<笑>大好き。マジで大好き。あのね。そんながでもね、OTN 組ってのが好きだったのめちゃくちゃね。えー、ヤシロ気づく花畑ちゃいか。 えー、中尾東大好きでしたはい東さん<笑>大好き中尾東って女がいたんですよもうもう見れないと思うじゃないですかこれが結構見れるんですよねえだけちゃいかのチャンネルをあさってくださいたくさん東の斬滓がありますなんなら隆舎のとこにもあります あとはあんまよく覚えてない見るたびに考えてるからわかん目おめえアップビーしたマジでねいいよ中川様はねひも手円卓会議みたいなやつがあってねそこでねお便り読まれたことあってねデビューしてからだよデビューしてから読まれたんだー そうノリとテンションで生きて育った人あの人ねあの人ほぼさん ほ, ほぼさんだっけ海外に行っちゃったんだってそうでう画化けした理由がそなんかやりたくなっちゃうからって<笑>ああ最高だなおいってはい思う君だってははいシーズンに関しては全然語ります誰でも来てくださいこれも待ってます 二三時を語るコラボ待ってます。呼んでください<笑>。言っちゃった。でさ、チャイチャイがさ、ライブでさ、銘柄はーって言ったんだよ。それこそね、確か、えっ、ー、と、OTNP コラボ、P はピエロの P、えっ、ー、と、リキちゃんが来てる OTN コラボの時に、リキ1回って言われるさね、よくね。 のの時になんかその私たちもコールレスポンス考えようぜって話になってたんですかその時にリキちゃんがそれいいねってメガラはとかいいんじゃないみたいなメガラはメビウスとかいいんじゃないみたいなさことを確かリキちゃんが言い出したんだっけなやっぱリキちゃんのセンスがすごいんだけどアズマがねめっちゃ笑ってたんだその時確かいいねそれってメガラはって言われてメビウスって それをね、チャイちゃんがね、ライブで 3D でやって<笑>やったんだよね。いやまあ通じる人間は少ないんだけど、待って酸欠になってきた。酸<笑>欠になってきた。やめよう。やばいやばい。 判決には気をつけましょう。ああ。ファンサーですよ、ファンサー。もうね、ダメ。ファンサーにクラッときちゃった。うマジでね、チャイカをね、見てほしい。ね、え、チャイカだけを見れってのは、あのー、 ね、あのまず気に合ってるのをないがしみにするのはあれなのではいリキちゃんと絡んでる、えー、チャイカの配信をおすすめします、えー、まず、えー、OTNP コラボ、えー、P は PL の P あの俗に個人プロコラボとか読めるようなやつねうんあ1時間待ってんだ1時間半やるわそう 女子校花畑大喜利の放送かなえ深夜突発的に始まる大喜利の配信ですえ今のところ私は、えー、動画説明欄とか動画を一切見ておりません記憶で喋っておりますただ、えー、女子校花畑は、えー、そのグループ名ですえ花畑ちゃいか常里一渦木子、えー、椎名由花の4人でやっております 全、えー、回でございますそのうち第1回目は、確かあの、チャイちゃんが、えー、滑, り滑りすぎてというかあの、その空間が辛すぎて、えー、広告をあのこれでもかというからい入れているので、YouTube プレミアムに入っていないと見るのがしんどいです。これは入っているので、えー、問題ないですで。はい、宣伝するからには貼ります、URL を。 花、え、畑、ー、ちゃい。花 畑, い花畑、はい。こればっかりは、こればっかりはというか、あの切り抜きなんて見ないで、まあ、本編を見てください。切り抜きしか見ないやつは殺します。よいしょ。よいしょ。えー、まず、これが o t m n p コラボ。 これが OTNP コラボ6時間あります。頑張ってください。えー、ヤシロがね、落ちしたんだっけな。<笑>いや、やめとこう。ニン・イワン。そういうね、あのー、イーラン情報は入れない。中尾東も見れます。中尾東はね、全然見れるからね。 マジで、あのー寂しくないの寂しくないよ寂しくないもんねで、これが、えー、コントロールーでもね、多分女子校花畑で調べてもねハッシュタグがついてるから出てくると思うんだ よいしょ<笑>うん、これが女子校花畑が上里貴一の女王椎名優香の死渦木公の公花畑ちゃいかの花畑ということで女子校花畑上里貴一が無茶ゃ振りをされて一瞬で考えた<笑>ものでございますはいりキちゃんすごいよね とりあえずこの2個がすぐ見れるまず女子校花畑かな作業ついに聞くなら女子校花畑うんまずそうだわチャイカねあのー、いやチャイカはねチャイカにはまってからおすすめしますちなみに すげえ余談なんだけど、俺があの、チャイカに突っぷりなのは、あの、231期生、えー、ゆうきちちゃんが、えー、1回目の誕生日会やってる時に、シーズが、シーズってね、あの、さっきも言ったんだけど、研修生みたいな、実習生みたいな扱いだったから、その、無印とか、外、他のところとも あの交流をね、ある程度制限されてたんだよね。その中で、だから、あの、シーズを知らないとあのなかなかね、知る機会がなかったんだよね。俺、その時、二次三次をよく知らなかったします。うん。最初、委員長だったしね。委員長しか知らなくて、二次三次ってなんだろうと思ってた。その時に、エシーズがみんな出てます。 これも言われる、あります。あります。ありますよ。めちゃくちゃですね。りきちゃんはやはり天才。当たり前だよな。 ミュートなってたわミュートだったハマったって言ってたからミュートでした<笑>あの今はったちひろゆうきちひろさんの誕生日配信はタイムスタンプがあるので気になる人だけでもいいから見てってくださいはい私はここで終わりましたええ一室で飲まれっつっていらっしゃいんいらっしゃい ラッショイ。うん。ラッショイ。アローラの礎ってか。ラッショイ。ラッショイ。こんな感じだったね。膝、膝打ったんじゃなくてね、あの。膝が自主的にあの壁にぶつかってった。ちょっとね、あの、M って打ったから、あの、ミュートのやつだ。はまったって入れたから、あの、M 打ったから、見事になってたやつ。ラッショイ。ラッショイ。<笑>うん。 ここだけね、あの、できるポケモンのものなんだよな、俺のコロトック。コロトックがね、昔から、雰囲気だけできる。あの、まず、うん、コロトックの声自体がなんか、キュルルルルルルルほうーみたいなやつなんだよね。そうそうそう。コロトックっていう、あの、コロ帽子の進化系。うん、まあ、後で調べてみてね。コロトックの真似。 何ままま で, ままで ?3、2、1。あでもできないよまどまな気になのチューニングするわ。あ<笑><笑>あ、ああ、ああ。うーうん。うん。う<笑>ん。うん。うんだっけ。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。ううん。うん。うん。うん。うん。ん。 違うなっけんーんーあの、ね、語尾が上がるんでね。ノノチョシュガネガティギニワ。チョマタコげるわ <笑><笑>汚い汚いお父さん。はあうんと何だっけそう焼かれた豚のまねとおり。うん、うんうんうんうん、もう覚えてないわ。 焼かれた豚の真似とねあの丸焼きにされたユードリックの真似が全く同じっていうね<笑>まあ見てみてください配信をねサブリミナルシンクロニシティ通過の間のランデブー刺激が強いかしら危ういバランス癖になっちゃう現実からのロップアウトそうね あとでね、貼ったリンクはね、すべて貼ります。概要欄にはい。目め若干アウトサイド。クズハはね、俺がね、クズハ入ったのはね、あの、うずこが好きって言ったじゃない。ライブ王決定戦。 決定戦ってやつこれライブ王決定戦ってやつで、まあ、見てたらわかるんですよ、まあ、でもねこれ普段の普段のう好きじゃないとちょっとあれかなって思うけどまあエモいんですよエモエモのエモうずきはねあの 中学生中学生のを送った全身中学生人間だからねあいつはほらあの精神が中学生だから中学生なんだ俺はもう中学生で言ってんの大学生のちょっと心はいつまでも少年それは銀さんも言ってた、うん、銀さんとうずきこうあのあ の, あの人生の道標にして生きてるそんなことはない <笑>ちなみにうう、ウズキは視聴者を使ってシャドーバーをするあの支持中シャドーバーがおすすめです。できんなと。あの、無機動雑談も聞いてられるんだけどね。はい、このままいくとね、俺はあのシーズンを永遠と進めます。覚悟の準備はいいですか僕はできてる。まあ、そういうわけじゃないんだけどね。えー、っとね。えー、っとね。 全然俺自分のこと喋んねえじゃん。まあでも俺はね、これくらいレスコの人たちが好きです。はい。あとはギルザレンん生さんかな。うん、心はいつまでもしごめん。いつまで社会人気分でいるんだよ。そんなんじゃ中学生やっていけねえぞってな。ん<笑>。うずきの言ったような感じのあれ、記憶だからわかんねえけど。 うーん、まあでもね、やりたいようにやればいいんですよ。自中シャドウはなんだそれ面白そう。気になったら見てみるがよい。調べたら出てくるよ。いつは<笑>うん、まあ。麻雀のやつはね、<笑>意志石を持つなラジコン。めっちゃ笑うよね。麻、ま、雀、あ、ね、やったら固まるんだよね。へへへ。 マージャンやっても固まる。今も固まんのかなわかんない。うん。マージャンもやってたね。えー、樋口かえで、本間ひまわり、えー、リゼヘルエスタ、うずきこう、えー、解説でやしろ気づく。覚えてるもんだね。さっきからね、俺、あの、動画のタイトルとか、あの、メンツをね、あの、チミクロンも、 あの動画見ないであの見てます。はい、見てます言ってます、はい。褒めてください。なのであの、私も時間の無駄サーバーに入れてください。あの声をかけづらい<笑>あの。気軽に DM どうぞってやつにあのダイレクトメール送れないんですよね<笑>。ビビりなので<笑>。いや、でも、俺あの、いや、そんなね、 お前の頭がポンね。<笑> 泣, けよ泣けよ、泣けよ。なんで泣かれんだよ。お前のえ、これポン、ポンだよなって。お前の頭がポンだよってコメントな。マジで笑ったあれあったあった。みつお。いいぞ。でね、そのうずきこうがね、i しい、聞かせたかったな。i しい、聞かせたかった。なんか、ここのこうでなんか、思うとこがあったみたいで。 今非公開なんだけど、特に問題とかじゃないらしいけどね。その人間ラジコンえぇ、ー、中学生、マインド、えぇ、ー、クソサコンゾウえ氷属性の男謎面で、2時3時、ミュージックフェス、DJ タイムで、流れてます、楽曲が。流れてます。 無料です。<笑>無料パートでございます。無料パートでございます。はい。なんなら、2番のうずきくんのパートはめっちゃエモいです。スマホを意識してるって。マジで好き。ケイセはそんなに良くないって。 ほら、ライ冷静になれよ。そんな無理。ABC、手をつなぎたい。どうぞ、ペ大好き。大好き。誰<笑>ら、うん、声かけられない。いや、まあかけてみようと思いますけどね。なんなら別にあの俺のアカウント。でもさ、アカウント変えんのめんどくさい<笑>、ね。怖いとか言ってるくせにめんどくさがるんで、ね、ここはね。バカがよ。バカがよ。 明言した何々サーバーに入れてくださいっていうやつは多分カットします。はい、<笑>だって<笑>、勢いで名前出しちゃったけど別に相手が悪いわけじゃないんだもん。少しでも風評被害は消さないといけない。明日が大好きだよ俺。のね、明日かにあの、あのすごい空回りリプを回してしまって反省してるんだよね、冗談通じない人間みたいになちょっちゃった。恥ずかしい<笑>。 <笑>めっちゃ恥ずかしいめっちゃ恥ずかしいんだ無料だぜひ見てねリンクは貼り合わな何だろうねああね楽しかったよって話優先のスリーでもよかった解釈の余地ね胸の解釈の余地が流れましたね ののの解釈のうちリューシェンのね、まあ、彼はあの性別なんて関係ないタイプですからありがとうリューシェンこのうに生まれてきてくれてリューシェンラップ選手権で、ね、出たかったんだけどあの<笑>うまく歌えなかった<笑>息逃しちゃったんでねで普通の送っても面白くないからやめたんだよね 難しいわ<笑>。あれ、ね、あの人たちありきで私がいます。好き だ, 好きだからね。大好き。本当、ね、の日常の喜び。俺だってこの後終わったらなんか見るもん。うん。会社がの人でもいい。ね、俺の足とかも会社がの余地しかないからね。うん、俺の足。 足とあのなんだっけ半年迎えた瞬間姿がめっちゃ変わるのと<笑>かまいたちにね解釈の余地があるから<笑>え知ってんね<笑>見てんじゃんいいねいいねいいねいいねいい兆候だいいねそれですんな、うん、見てって言って見てくれる人大好きだよ俺俺もねあの友達にね あのニュー、スで見るなら5倍見た<笑>。センシティブー<笑>。俺もね、あの、今、大学の語学友にね、あの、ホロライブを見てって言われてる。大学の語学友がね、あの、剣持ゆたこお姉さん推しでえ、ホロライブも結構見てるタイプなんだよね。二次三次もというか、割とホロライブ見てるタイプ。そう周りにね、VTuber 好きいるので。 まあでもねし俺ほ、俺ほどね、シーズー好きなわけではないので、あんまりそこまで話せるわけじゃないんだけど、そういう人材がいるのは大事なんだぜ。ピースピースしたいんだけどさ、あの、手ってさ、出力するのに時間かかるんだよね。そうですね、あの、もう一度言っておきましょうか。思う君だっては、えー、洗濯機の裏からパソコンを通して、えー、かまいたちの力で、 この謎空間へ移動しております。おお あよっこらせ壁が薄い<笑>あのね隣の部屋隣のねあの隣の合室のね人が喋るとね割とで深夜とかにね笑い声貫通していくる。の<笑>怖くない 女の人なんだけど、隣の部屋の人なんだけど、あの、夜の仕事なのかなわかんないんだけど、帰ってきてなのかななんかよくわかんない笑い方を教えてちょっと怖い。その人が怖いというよりか、あの、声貫通していくのが怖い。家ボロっちいからな。 怖いんだなのでさっきのところもカットです。はい<笑>あ今来たわ。 が来ました<笑>いやでもねいつもと違ってあのアクシデントの理由がちゃんとしてるからさ許してほしい<笑><笑>結局次会なんじゃねこれつンつンってできないわつン何の話だっけ ああそうそうそうあのー、まあバーチャルなわけですよバーチャルトゥーライブなわけでございましてうん めっちゃね。したらね、まあ、だからなんだけどな、ね、あの、出うのも。でね、あの、この空間でさ、まああの、みんながさ、俺のことを知らないとさ、成り立たな い, たないわけじゃん。ってなるとね、かまいたちさ、俺がね、配信に出さなかったせいで、認知が低いのよ。で、 思う君だって俺本人がさあのかまいたちだって言われることが多くてで40人の認知のまま半年を迎えてこの飯になったんだけどかまいたちだっつったんだけどかまいたちの要素であって混ざっちゃったんだよね俺。 人じゃないもうもともとほらかまいたちが、えっと、バーチャルにしかいないで俺が、えー、リアルにいるってい う, うんことだったので、まあ、その俺が来るとバーチャルにでもバーチャルでの存在がかまいたちは知られてない思う君だてがかまいたちだかまいたちと思う君だてじゃなくて 思う君だてはかまいたちみたいな話になっちゃって気づいたら戻っちゃったってことでメッシュがつきましたちなみにこの姿になる前はえ白メッシュになった瞬間四十人の瞬間にえかまいたちがえ少し戻ったけど、えー 尻尾だけ出てるって、いう設定だったんだけど、本格的に混ざったので、バーチャル妖怪。いやわかんないよ、あの。リアルの方の影響はわかんない。今んとこ最近健康くらいじゃない<笑>まあ、それくらいかね。これは言っときたかったかな。いつまでもね、明言しないからさ、あの、自分でさ、自己紹介作るにもさ、 ややこしいんだよ。<笑>言っとかねえと。ああいうまん。t h そしたらね、そろそろ終わるか。んじゃあね直近だと。 近だとねいや、わかんねえ、明日。明日はしねえわ。ごめん、嘘ついた。次、やりたいのが。え。やりたいのはピクトセンスなんだけど。分ねあね、人が来ねえとできないので。 多分あの、前やったあの、ポケモン151匹のやつを、えっと、また違う図鑑でやると思う。うん、お疲れ。違う感じでやると思う。配信でかちょっとわかんねい動画でやるかもしんないけど、次配信するとしたらそれ。日時は追って決める。で、自己紹介動画は作ります。 今月中です。<笑>はい。そろそろね、知ってくれる人を増やさないと、あの、寂しいのでね、増やしますとも。そのためにはね、努力しないと。ということで、はい、じゃあ、1時間46分。おつきあいありがとうございました。おつみだって、バイバイ。顔動かない。顔動け。はい。バイバイ。バイバイ。